早安我是陆奖今天呢要去 ENA 开会那这次我买一些台湾的零食来送给大家其实来挑零食的时候还蛮难的因为我对大家的口味没有像对文章一样那么了弱指掌所以我就选了一些算是蛮定番的东西吧但是没有凤梨酥虽然讲到台湾就是凤梨酥但是我觉得送凤梨酥感觉就是有点太定番了没有什么特别感所以这次挑一些我自己觉得比较特别的东西然后比较是我们台湾在地人会吃的零食来送给他们 那我还有戴面膜因为毕竟是时装产业大家都爱漂亮希望大家会喜欢<笑>我现在已经进来了这个是 s e i a 从巴黎带来的お土看他的这个茶包小小的可愛 y o o h 大家好我是新闻こちらは台湾スタッフの k o o o o 的 o o o o o h o o h o o h o o h o o h o h o h o h o h o h あーコティに似合いそうあのこのセットアップがめちゃくちゃ可愛いんですよこれ最近出たやつで本当にめちゃくちゃシンプルなんだけど上下別で着ても可愛いしなんか爽やかですね ま, す ま, すまさみさんこちらジレロングドレス<笑>まさみさんに合いそうですこれでめっちゃ可愛いんですそのまんまでワンピで着てもいいしこうやって手にと合わせたりとか ス、ね、ラックスと合わせたりとかしても使えるのであと冬になったらタートル入れたりとかで使えるでありがとうございます私個人的にこの帽子が可愛くてしょうがないですこれ<音><音>似合うよ見てみなよ16時からです。 然后这个老花包呢这一款也是之前就在讨论终于出了超开心超级可爱这一件好可爱哦，我很喜欢穿洋装很松垮的感觉然后他们还有附一条腰带可是我喜欢宽松的感觉所以我现在穿一件宽松的那先让大家吃吃看一枚小泡芙一个是巧克力一个是牛奶口味抽屉葵台湾人大家喜欢的女人好好看 でも日本のちょっと違うんですよ。て美味しいいいいいいいお腹なんかなんかに美しいええで食べるよねみんな<笑>そうこうやっ<笑> 面健健康は言えないね<笑>。 我, 要一吃我这一次都是买就是这种小包装让大家在办公室可以拿著吃接下来是蔬菜饼干子供的時候絶対これ置いてます欸是欸就いいのいの<笑>欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸運欸欸欸欸欸運欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸欸 みんなほら好めっちゃいいよ。 あんなにパンみたいえ、うん、めっちゃ美味しい。うん、えー、ねこれめっちゃ美味しいです。なんだろう。うこれサチーマーでいうやつなの。サーチーマー。サーチー マ, ーサーチーマー。でもあれかも日本の昔っぽい。大家好。おし見る。い, い, <笑>いつもこれ決まり。<笑>これ食べてみてください。何？アンニンタ味。おいしい。ミユミさんこれ好き？え、はい、でもねでもねミユミさんで、ね、これが好きだった。<笑>こミユミさんハムこれだよ。<笑> ししそう。今入ってる。酒飲みたくなるこれ。あ、まさにスマホいっぱい。こうさんが当たってもらって探した。は<笑>い、ミヤミさんにプレゼント。<笑><笑><笑>なんかネギがいっぱい生えてるのが当たりなんですよ。<笑>日本にはないお菓子なんですよ、うん。めっちゃうまい、大好き。めっちゃうまいです、これは今日ルージャンセプトですか？そうです。毎三人でやりまして、ね。あれもなんお土産。 でもれそうポテトチップスなんですけどカキと卵の台湾でし。 こういう食べ物あるんですけど、この味の。ちょっと甘い。こっちって甘くてあ、そう。えー。なんか結構で も, でもこれ台湾人のみんな好きなポテトチーブスなんですよ。公、えー、さんもよく食べらっしゃってると思います。すごいで大好きなんですね。えーえーえーえー、でも見た目はなんか日本にもあります。味は日本ないんですよ。本当に。えー、ちょっと甘い？あ人気臭いの。あ何だろう。何の匂いだろうこれ。 おしっこ。美味しい。うあ、ん、うわ美味しい。これめっちゃ台湾の味します。なんかこういうの食べたことある。<笑>うん、な, んなんかこういう調味料あります。ね、残った味が台湾の味がする。なんかルーローハンの匂いかな、うんうん。でも入ってるかな。ない。ないんだろう。なんかなんかでも台湾の味する。でもこの台湾のビーテグルメとアニム書いてる。てるおーおー。 結構普通にコンビニとかに売ってるんですあ、うん。普通に売ってます。大きいンド、うん、パーティー、パッケージ。<笑><笑>い<な>い<笑>は次は、ちょっとお菓子じゃないんですけど、うんうん、これです。の飴、これはみんな、多分、打ち合わせとか、いろいろ大変な時、喉使うと思うので。<笑>そうえ、可愛 い, いパッケージ。<笑>そうかいよこれ、結構台湾の有名の、のど飴ブランド。うん レモンだねでもなんか京都っておいてあるしい、うんあれ うん、安定の美味しさ、うん。これ喉にいいんです、うん。最後はパクです。やっぱりみんなパク好きだと思うので、うん、私台湾の超好きなブランドです。ハトムギ牛乳と新州赤ハト麦。ハト麦。うん、トムトム<笑>すごい噛んじゃった、えー。みんな分けてください。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ハト麦はね、喉にいいからみんな好きそうと思って。 为这个台湾的有名的盘子是台湾自己的品牌。他有讲去把东西拿给鸡汤吃。放在这里给他慢慢吃。当他工作累的时候呢就可以来吃一下下。 髪、日本にないと思ってさ、これはみんな喜びますよ、<笑>っ言ったらお話て、これは何でしょうみたいになって、<笑><り>も<笑>あわら祭り